見てくださいね聞いてくださいね レン何 う こ, の人何だってこれがこれが場所というかね。 エッではたですえー、花輪サービスエリアーで休憩っております。